はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日は、久しぶりですね。ハイパーファットンさんに訪れております。こちらのお店はね、自老系のお店で、僕の動画でもね、何度も、とんでもないデカ盛りでね、ラーメンをいただいておりますが、今回はデカ盛りではなくて、通常のサイズでね、ご紹介させていただければと思います。というのも、こちらのハイパーファットンさん、限定メニューがかなり豊富でして、デフォルトのね、ラーメンと合わせて、いろんなね、限定を皆様にご紹介できればと思います。一杯目はね、 もちろん、小ラーメンを注文しておりますので、メニューがね、到着するまでもう少々待ちたいと思います。ということで、ただいまね、一杯目のラーメンが到着いたしました。で、今回のラーメンなんですけれども、無料トッピングの方はおすすめでお願いしておりまして、こんな感じでね、まあ、油とニンニクも入っております。今回はなんかね、人気らしい海苔の8枚トッピングも購入させていただいておりますので、早速ね、いただきたいと思います。いただきます。 イパーファットンさんまずこのね出っ放のスープってめちゃくちゃうまいからうまい動画でも多分久々に二郎系食べたけどやっぱうまいねああもう見るからに分かるこの豚だし感ですよもうね撮影の時刻は4時を回ってまして今日何も食べてないんで空腹の極みキャベツが余ってうまい うんじゃあちょっと麺いっちゃいますかハイパーファットンさんの麺はこんな感じでございますね やっぱりね、二郎系の麺とかだとごわっとしたものが多い分食感優先でどうしてもスープとかに香りが巻きがちだと思うんですけどこれ、ね、ハイパーファットルさんの麺はしっかりとね小麦の香り感じるめちゃくちゃうまい麺ですねうんそしたらこの辺りでねこう海苔をスープにしっかりと浸してここにこのにんにくをあ<笑>えました これで、いいっちゃまますかうーまっこれめちゃくちゃうまいわあのね濃厚なんだけどしっかりだし感があるスープだから海苔のね風味が合うんですよ皆さんもねぜひ海苔トッピングやってみてください <笑>でもまたこのさチャーシューのやわらかさよ。 スーパーファットさん限定が多いんだけどデフォルトがねちゃんとうまいからこそやっぱ人気店なんだよねどれ食べても満足感が高いっていうのはすごいことよ<笑>うん<笑>うまっうんということでですねただいまいっい 1杯目のの通常ラーメンでごちそうさせていただきまでしたということでですね早速2杯目が到着いたしました2杯目いただくのがこちらソルコタという限定メニューでございますこちらをね早速いただきたいと思いますこれちょっと見えるかなこのとろみもうポタージュですよこれあーうん、ま マジでね、この塩ベースの豚ポタージュだわこれ見てくださいよスープがっつり絡んでるよねこれが美味しくないわけないのでいただきますうんあうんま またね、スープが濃厚なんだけどベースが塩だからこそ麺がね、しっかりと香り引き立ちますね。<笑><笑> もちろんね使ってるのは豚だから別物ではあるんだけど分かりやすく説明すると豚版のクラムチャウダーみたいな感じで塩と脂感っていうのかなそれがミルクっぽさそういったのを醸し出しててなかなか他じゃ食えない限定だねうーん たね、ちょっとあえてこの辺りでね卓上にあるさ唐辛子で味変にしてみようかなと思いますよよよこれ見た目はね確実に合いそうな見た目をしてますけどどうでしょうかうん合わないわけではないけどなくてもいい<笑> ハイパーパーッドさん店内に自販機がありまして、特茶とかクルーロン茶とか、あとは特報のペプシとかもね売ってるんですけど、今日までこの特茶でね、口の中をすっきりとしたいと思います。<笑>やっぱね、こういった料理には苦めのお茶が正義ですね。<笑> これで最後ですね、うん、はあー、ね、ご馳走でしたということで、タイムですね3杯目のラーメンが到着いたしました3杯目にいただきますのがこちらクレイというメニューみたいでしてスープね、こんな感じで真っ赤なんですよ。なんだけど実際はね、辛くないメニューらしいんですよ。だって、ね、ちょっとね味の想像はつかないので、これもね食べて、どういう味かお伝えしたいと思います。 いや、これどう見てもスープ辛み成分ありそうだけどねまあ、激辛とは言わずともピリ辛さはある気がするけどこれぶますね辛くない辛くない<笑>うんまっ なんだこのメニューしっかりと唐辛子の風味っていうのなかな香ばしい香りはするんだけど辛みだけないのよねでもやっぱりベースのさラーメンの美味しいスープがあるからこんな感じでがっつりいじられてもスープは大きさ保ってるんだよねこれがすげえよなちょっと麺、ね、いただきますうん 買ってたこの唐辛子があるから辛さはゼロってわけじゃないけど正直ピリ辛にもならないぐらいうんマジでこのラーメン不思議な味だな ちょっとね、これ別皿でにんにくもいただきましたんでこちらににんにくあえますか普通のねラーメンにも合うわけだからもちろんこっちにも合うと思うんだよねこれはにんにくを入れて完成だああにんにくいける人はぜひねこれにんにくも入れてほしいね という こ, とでです、ね、こちらが本日最後にいただきますメニューパターンというメニューでして。 パタンと聞いたら、春方も多いかと思うんだけど、神奈川の方にはね、パタンという有名なメニューを提供しているお店さんがありまして、そのね、メニューをオマージュして作られたメニューなんですが、こんな感じでね、ニンニクもあえられて、しっかりと味のついている麺となっております。で、このね、パタンのメニュー、いろんな種類があるらしいんだけど、今回はスープも付き合わせにいただいております。で、このスープの方にですね、ほとんどエビも入ってないみたいなので、まあ、完全にスープとして食べたりとか、つけ麺風にしてつけていくと、これがどんどんつけ なっていいくという変化が楽しめるメニューらしいのでいただきたいと思いますあっめてはんだ冷たいな麺はねこんな感じっすね正直あの、僕本家食ったことないんでちょっとどんな感じか分かんないんですけどいただきますあうまいわ かえしょうゆの返しにごま油も入ってるし、まあ、にんにくはねがっつり効いてる感じだねなるほどなるほどうんうんうんいきましょうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう このスープだよねどんな感じあ本ほんとだ塩分は全然ねえわてかそもそもハイパーファットのスープうめえかな逆に塩分がなくてゴクゴク飲んじゃうわこれダメこのスープがうまくてずっと飲んじゃうわでも食べつつ口直しでこのスープを飲むべきだね からいいかなそれこそ町中華とかでないで食べてたのがうますぎてメニュー化しちゃいましたみたいな身近なうまみっていう感じなんだよねうーん。 でしたということでですねハイパーファットンさんで何もえのね限定だったりとかレギュラーのねラーメンを紹介させていただきましたやっぱりうまいうんもともと大好きだったけどよりね好きになっちゃいました是非ね気になる方はこちらのハイパーファットンさんでいろんなねメニューを食べてみてくださいどれをね食べても僕の今までの経験上外れがございません<笑> ま、たですね、ハイパーハットさんでは通販ですとか冷凍自販機なんかも販売しておりますのでなかなかねお店に伺えないなって方もそういったものをね利用していただいてこの美味しいラーメン食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画がどうと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、えー、またですね最近ではサブチャンネルでも活動しておりましてそういったものに関しては概要欄に記載がございますのでぜひそちらもチェックしてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃね